祭りが近いということで今回はもともとあるおめでた屋のひな祭りバージョンを乗っていきます途中で皆さんに「おめでた屋」というパワーを送りに行くのでぜひ皆さんも一緒にやっていただけると幸いですそれではドりコ恭介会場の皆様に礼「よろしくお願いレイ!は」とそれではドりコかわいい お, げもおめでとだよ 「あちまったかたをおて I'm coming! お, おめでとう はいどれ、ぞれ。 はい、えー、ありがとうございました続いて演舞いたします曲は「鮭サンバ」という曲をお送りしたいと思いますでこの「鮭サンバ」なんですが「えー、天シャバフェスタ踊り子隊さん」と「鮭、鮭です。あので、ー、すちょっと寒いので会場の皆さんもですね、踊りたい方がもしいらっしゃいましたら一緒に「鮭サンバ」入っていただけたらなと思います 電車場さん、車検行ける方お願いします。